桜やさおの総踊り曲「夢の力を踊ります」この曲は福島県でできたんですけども決して「福島頑張ろう」復興ソングではなく皆さんと一緒に明日ともに明日へ向かって歩いていこうという強い希望が満ちている曲です私たちは希望全開で踊ります皆さんもぜひ希望全開で手拍子を送っていただいて この全開あこの会て会場会場が希望に包まれるように踊らさせていただきます。それでは踊り子構え。 「たくさんの道があるけど」